こんにちはブロ今日はですね福岡移住するためのリアルな短期移住計画って話をしていこうと思います皆さん福岡が生活しやすいよとかコスパいい生活ができますよって話を僕が散々してるんですけどもいかがですか実際短期移住してみたいなとか実際住んでみたいなお試ししてみたいなと思ったことありませんか今日は短期移住できる方法家賃を0円にしたりだとか無料で移住する方法をまとめてみますという動画を作っていきます皆さん色々いろいろと情報がある中でも僕が実際に試したこと プラス、えー、僕が聞いたことと実体験を交えながらも話していこうと思います僕のチャンネルではこうしたコスパのいい生活だとかあとは福岡の生活についてもまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日は福岡移住を実際に考えた時にどんなことができるのか無料で移住するための方法を4つに分けてお話をしていきます実際に使った方法とプラス僕も移住してきたんでそういった意味でよかったよって話をできればなと思っております まず一つ目一つ目やっぱ短期移住ってなかなか難しいんですよねでなった時にどれを使えばいいかっていうと僕はおすすめするのがシェアハウスを使うことですシェアハウスを使うことこれおすすめですなんでかっていうとやっぱり賃貸契約になると1年縛りだとかってありませんかでちょっとだけ住みたいのにとかでウィークリーマンション探すとかウィークリーマンションっていうのはあの1週間借りれるマンションだとかがあるんですけども結構高いんですよ 結局2週間借りても10万円ぐらいかかったりだとか、光熱費は別ですよっていう風になったりだとかってした時に、まあこれ使いにくいな、マンスリーマンションとか、ウィークリーマンション使いにくいなとていうことがあると思います。そういった時におすすめなのがシェアハウスです。シェアハウスは1ヶ月から利用することもできますし、プラス敷金だとかかからないとか。 あとは、光熱費込み込みで1ヶ月5万円ですっていうような場所も結構あります。僕が一番安いなと思ったのが、前野浜という場所にあるシェアハウスなんですけれども、そこでは2万5千円から利用することができます。プラス、おそらく、礼金がかかったのかなっていうふうになるんですけれども、賃貸で借りる場合は資、敷金礼金と、プラス、賃貸仲介手数料と、消毒費だとか、鍵の交換だとか、 とい う, ふうにも色々と付属の所費用ってかかってきますよね。そういった諸費用がシェアハウスの場合はかかりにくいので1ヶ月の短期からでも移住できるのがシェアハウスですシェアハウスっていってもあのルームシェアではないんですよ一部屋をみんなで分けるってわけではなくてシェアハウスの場合はその例えばキッチンが共同とかバストイレが共同でも結構その数が多いんで快適に暮らせますよっていうようなところもあるんでそういった意味で短期移住を計画する場合はシェアハウスを利用してみるっていうのが一つ目のこと ポイントになってます僕も実際利用してみたんでぜひぜひやってみてはいかがでしょうか僕 の, あの福岡 の, あのフリーランスの1日っていう動画があるんですけどもそこで撮影したのがシェアハウスの場所なんでよかったらシェアハウス見てみてください次2つ目2つ目は何かっていうと無料移住体験制度を使ってみるっていうことですこれちょっとおすすめなんですけども やっぱりあの限界地地域域だとか仮想地域ちょっと人が少なくなってる地域って短期のお試し移住をしてるんですよそこを狙ってみるのはありですただ実際福岡の場合結構あの福岡人気が増えてきてるし人口も増加してきてるので福岡県内で行くとちょこちょこあるかないかなっていうところですでししかかも短期で移住したいだとか あとは短期で募集されているところが多いので、一概にここがいいですよっていうのが、ちょっとピックアップしづらかったんで、ピックアップできてません。ただ、僕が昔ゲットした情報で行くと、佐賀にある唐津っていう場所があるんですけども、そこでは無料の体験移住ができます。7日間、1週間から利用できて、プラスコワーキングもついてるので、フリーランスのおすすめです。フリーランスでコワーキングで仕事をしながら、移住先の場所で、 体験しながら無料ででで泊まれるという感じですで実際泊まった友人に聞いてみると結構面白かったって言ってるんですよねでプラスあのいいのがあの佐賀なんですけれども唐津って福岡の、えー、メインのエリア例えば天神だとか、えー、博多だとかのエリアに電車で1本できるんですよ大体いい50分ぐらいだったと思うんですけども50分ぐらいできるとなんでそのね毎日ではないですけど週末にあの福岡の市内に って遊びに行って福岡市内 の, あの活気の良さを体感しながらプラス福岡のちょっと外れた部分で佐賀ですけど佐賀で体験移住をしながらゆっくり過ごすこともできるという意味で無料体験を使ってみるっていうのはありですちょっと情報を調べてみて無料体験移住だとかを体験してみるのはありかもしれません。 というでこれで無料体験を使ってみるというのが2つ目でした次3つ目 Airbnb で長期契約を結ぶことですこれ結構やってる方が少ないんですけども Airbnb って民泊なんですよ民泊なんで個人経営をしているところに長期契約を結ぶっていうのもありですしかも交渉することによって値段価格を下げてくれることがあるんで結構メリットがありますこれおすすめなんですけれども実際オーナーをやってみると分かるんですけどもオーナーって結構 大変なんですよ。例えば1泊2日で入ってきたお客さんの場合1泊2日でまずはタオル変えてとかでシーツ変えてで鍵の受け渡しを毎回お願いしてとかってなると結構手間なんですよねそういった手間があるのがエアビーなんでそのエアビーで長期契約を結んでくれるお客さんって結構あの優遇されます。なんで ちょっと値段を下げてでも長期契約で、例えば1ヶ月間だとかで契約してほしいと思っているオーナーさんが多いので、エアビーを長期契約して、交渉してみて実際値段を下げるということも結構できます。なんでそういった意味でエアビーを使って交渉するっていうのはおすすめです。やっぱりウィークリーマンションとかマンスリーマンションって長期契約はまあしづらいですし、値段交渉ってしにくいですよね。 まして長期契約だとか普通にマンション借りるってなると結構お金もかかってくるんでそういった意味でエアビーを使ってみるでプラス値段交渉してみるっていうのはありですゲストハウスだとかってなるとちょっとゲストハウスのあの乗り取りだとかってなると1ヶ月間生活するのはどうかなとかホテルでわざわざ一室借りて生活してもなって思うことがありますよねそういった意味でエアビーだとかを使うと家具家電だとかついてるんでやりやすいかなというところで3つ目にエアビーを交渉してみるっていうところでした。 次4つ目何かっていうと町おこしとか地域おこし協力隊に参加してみることです。これちょっと仕事の面になるんですけれども、地域おこし協力隊だとかって、結構あの社宅だとかを準備してくれるところがあります。何かっていうと地域を活性化するために若者が移住をしてきてで地域のね。あの体験移住とプラス地域を町おこしするような取り組みをしていくっていう。 内容になってます。で、これもう仕事なんですよね。で、行政だとか市とか県だとかが管轄されていて、そこで移住待機をしながらまお越しをするという取り組みです。やっぱりそれ内容によって違うんですけども、ちょっとしたデメリットを言うなら、福岡県のやっぱりちょっと過疎地域というか、ちょっと人気のない地域でありがちというのがあります。やっぱり地域おこしだとか、地域を活性化してほしいっていうところが、えー、主催していることが多いんで、そういった意味で、うん、ちょっと メインエリアから外れるるんでででですすけど福岡県内では生活できるってところです例えば浮橋っていうところだったりだとか筑紫野市だとかっていうのもやってるっていうふうに聞いたんでぜひぜひ検索してみてくださいでメリットは個人的に僕もやってみたいなと思うんですけども地域 の, あの人間関係が構築されてるような場所だとかあとはその地域のドンに 会いやすすいんですよねやっぱり地域おこし町おこしをしてくれる時のやっぱり地域のどんなとか地域でやっぱり活躍してる方と人脈を作ることができるのでそういった意味で今後住むにあたってやっぱり移住先ってやっぱ自分一人で移住しても一 人, 人ぼっちになってしまうんで面白くないところをやっぱり地域おこしだとか入っていくと人とのつながりができていくんですごく面白いかなというところで地域おこし協力隊に参加してみるというのを入れてみました。 今回はですね、4つのパートナーげてお話ししてみました。いかがだったでしょうかいろいろと家賃を無料にできる方法だったりだとか、町おこし協力隊という仕事として移住してみるとかっていうのもあったりだとか、プラス福岡ではあんまりないかもしれないんですけど、リゾートバイドっていう方法もあったりだとかっていうふうに、やっぱ仕事として短期移住をして、短期でお試し移住してで帰っていくっていうのもできるんで、そういった意味でいろんな方法を使っていくっていうのはありかなと思ってます。で実際に僕も移住して、おそらく8年目ぐらいになるんですけれども、 効果いいとこも悪いとこもやっぱりありますやっぱり実際住んでみないと分からないところとかもあるんでそういった情報も僕もどんどんどんどんシェアしていくんでよかったらチャンネル登録とまたいいねボタンを押していただければなと思っています移住計画リアル移住計画として家賃を0円にする方法とプラス仕事になる方法についてまとめていきましたいかがだったでしょうか実際やってみるとやっぱ面白いとか面白くないなって思ってくる方もいらっしゃると思うんでぜひぜひ体験してみてはいかがですか 実際やってみると面白いかもしれませんというわけで今日はですねフリーランスとしてリアル移住してみる計画をまとめていきましたまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイはいというわけで今海外に来ていますが海外の韓国に来てるんですけども韓国とあとはフィリピンにこれから行くんですけどもフィリピンで実際どんな物価の差があるのかその物価の差だとかコスト生活の差をセキュラーにお話ししておこうと思います次回 海外での生活のリアルコスパ生活のリアルをお届けしますよかったら見ていってください